皆さんこんにちは。今日はこちらの新型のステップワゴンのエアガソリン 4WD のモデルになります。こちらの方の市場インプレッションを今日はいたします。今日のこちらのご紹介するインプレッションの観点は、まず車の動力性能、それから車のハンドリング、乗り心地、 静粛性まあそれから燃費、まあ、この辺についてを主にご紹介していきたいと思います。で先日、エアーの FF のガソリン、まあ、試乗してますので、まあ、FF 車との違いを主にご紹介できたらとも思います。まず、この車を私乗るときにチェックしたんですけれども、足回り。 ダンパーががままた形式が異なりますでこのダンパーも 3T1 というダンパーで 3T2 というのが EHEV で 3T0 というのがガソリンだったと思うんですけれどもそれがこれ 3T1 になっておりまして 4WD はまたガソリンとも EHEV ともダンパーが異なっている いるようになっておりますなので乗り心地がだいぶ変わる可能性というのが、まあ、あってかつこちら最低地上高も高くなってますし車高自体も全長で1 5ミリ高くなってますので、まあ、結構せったかな車になっていると、まあ、もちろん 4WD なので間違いがあります。でもう一つは これ後ろがトーションビームじゃなくてト・ディオン式という少し形式が違うサスペンションがついていますでかつ後ろもデフがついてますので少し異なった駆動方式の車でありますしかつ車重もガソリンに対して8 0キロ重くなっています 1790なので、ハイブリッドよりは軽いんですけれども、ガソリンの肉よりも80キロ重くなっている車であるということで、そこが少し異なるところになっていますので、走りにおいて、どの辺に変化点があるのかっていうのも注目してお聞きいただければなと思います。で、まずこちらの エンジンに関してなんですけれども、まあ、先日紹介しきれなかった部分でご紹介をすると、まあ、L15C ということなんですけれども、出力、トルク、それから燃費ともに従来と変わっていないということはお話をしています。で、こちらは4駆のモデルになっておりますんで、少し車の燃費が異なって 燃費性能が JC08 で 15.4 だったのが、これは 14.5 だったかと思うんですけれども、燃費性能はやっぱり 4WD ですので、当然駆動ロス、まあその辺があります。駆動の出力の損失っていうのがありますので、燃費性能としては、 少し悪くなっているというのがあります。ですけれども、エンジン自体は基本的には同じエンジンが FF と同じものが乗っかっているものになっています。で、紹介しきれなかったところとしては、タービン自体が、シビックと同じタービンが今回積まれたということで、で駅周りの形状も4人形状に変わったということになっているようで。 効率ががかなり上がったやっぱりレスポンスがかなり良くなったっていうのを前回の動画でも少しご紹介したんですけれどやっぱりそこって気のせいじゃなくてあのミッション の,、ね、あの制御ももちろん変わったっていうのはちょっと聞いていたんですけれどもエンジン自体のやっぱレスポンスでターボチャージャーも変わっててターボチャージャー自体もシビックのターボチャージャーを使っているということ で, でやっぱりピックアップのいいターボチャージャーに変わっているということでインパネのインペラの形状も変わっていたりとかターボ側のね あの排気の形状も少し変わっていたりとかっていうことがあるようなのでレスポンスもかなり上がっているということのようです。まあ、レスポンスがこう上がってて応答性が良くなってるということなので、やっぱタイの癖セっていう部分を考慮しないといけないというところもあって圧縮比をちょっとこう3割ぐらい落としちゃ落としたっていうのはもしかしたら背景としてはあるのかも。 知れないかなというところが買いまみれるところではあるんですけれども出力は変わらないけれども応答性が上がったというのが今回の L15C ということになりますで実は昨日私ノアボクシーガソリン車 SG ちょっと乗せていただいたんですけれどもやっぱり言えることはこちらガソリン車の方 ガソリン車でって言うんだったら、ノアボクシーよりもステッパー方の方が全然いいです。正直。エンジンの音もすごく静かですし、このエンジンから入ってくる振動成分、放射音自体も少ないです。正直言って。全然少ない。で、かつ、今これ、軽負荷で走らせてるんですけれども、軽負荷じゃなくて、とにかく高負荷で走らせるときに関しても全然違います。ちょっと携帯落としちゃったので。 高負荷で走らせるときっていうのも、全然、あの、エンジン、全然エンジン違います、正直言ってで。すごく昨日思ったのが、やっぱり M20A のダイナミックホースエンジン、やっぱダイナミックなエンジンだなっていう、まあ、いい意味でね、ダイナミックっていう、まあ言い方、悪い意味でのダイナミックって言い方もできると思うんですけども、やっぱりね、エンジン、うなり音がものすごいです、ねでエンン。エンジンがとにかく、必死になってグーガと回ってるのが正直、まあ、まあ、それによって、 ものすごい振動を伴うっていうところですねそこがやっぱりすごくあるなっていうのをまあ、正直感じたところになりますで、それなんでそんなことが起きるかと言いますと一つはやっぱりトルクが足りないトルクバンドが狭いっていうことですトルクバンド狭いからエンジン回転数上げていかないとトルクがま立ち上がっていかないので当然加速しにくくなるからミッションが変速 エミッション自体が落ちて、で、加速し始めてっていうことで、結構こう、ギクシャクするっていうのがあります、正直、加速するときに。でも、こっちのステップワゴンのこのエンジンに関しては、そういうことが一切ないということになります。どういうことかと言いますと、これ、トルク自体のトルクバンドがすごく広くなってる、1600から5000回転だったと思うんですけど、トルクバンドが非常にワイトで、 それにダウンサイジングターボエンジンになっているので、まあ、全域トルクフルということですなので特にミッションの制御に頼らなくてもエンジン自体の制御だけでも十分に動力性能としては足りているエンジンということもあってエンジン回転自体も上げなくて済むから音もすごく静かで済むということもありますなのでトルクフルで音もすごく静かだし、えー かつトルクバンドも非常に広いので、どこからでもこう加速していける瞬発力のあるエンジンであるということなので、まあそういった意味からも考えると、もうこっちのガソリンで言うんだったら、このステッパーゴンのガソリン仕様の方が、ノアボクシーのガソリンよりもステッパーゴンのガソリンの方が、 エンジンジとししてては全然いいいかなって思いました、まあ、それぐらいねすごい動力性能としてもいいし静粛性としてもいいし、まあ、もちろん経済性としてはね今回、えー、と燃費前回燃費がね 8. 点いくつ。 8.0 だったと思うんですけど結構ちょっと悪かったっていうのがあったんで結構雨が降ってて豪雨だったりとかっていうのもしてたんですけれども乗り出しから平均燃費測ったんですけど 8.0 ということだったんで、まあ、今回もう一回測り直してどうなのかっていうので検証してるんですけど今現状でいうとこう街中で平均燃費が 9.1 なのでもうすでに前回 えてますでなおかつこれ 4WD なので4億の方が燃費が悪いはずなんですけれども、まあ、燃費性能としては今 9.1 ということになっていますで次に今度は乗り心地、ね、乗り心地もあのちょっと前回のガソリンもう一回乗り直そうかなって思ったりもしてるんですけど乗り心地も思うほかにすごくこれいいです でダンパー自体がガソリンの肉のガソリンのダンパーと形式が違うので、まあ、ダンパーセッティングももちろん違うんで、まあ、乗り心地も違うっていうのはまあ当たり前なのかもしれないんですけれどもあのこちら、ステッパーゴン全般的にダンパーの冷凍低冷凍化されています。ーーし て, るっているうことであのモーターファンの 別冊のモーターファンでは書いてあったんですけどおそらくこれガソリンも定例とかされてるんじゃないかなっていう気がします、まあ、そのぐらいすごくしなやかな乗り味になっているっていうのはやっぱすごくこれガソリンこれ 4WD のガソリンなんですけどすごくしなやかです重いのほかもっとこう硬いのかなってあのの前思ったんですけれども全然そんなことなくてすごく重いのほかしなやかな乗り心地になっているで FF のエアの FF のガソリンのと の, その違いでというと、まあ、ダンパーの形式があの違うという話をしました、3T0 から 3T1 になっているということとで、もう一つはタイヤが違います、タイヤがこれ、EHV と同じタイヤのトランズが入っているんですねで、まあその辺は、その辺は僕、あの思うんですけど、えー、暖炉、えっ、ー、と、 グッドイヤーのエフェシ、エフシェシントだったかなちょっと名前はすいません。名前はちょっとうろ覚えなんですけど、RP5 で履いているハイブリッドと同じタイヤをね、履いていたんです。ガソリンのエアーの FL って。なので、まあトランザも、このグッドイヤーも基本的には変わんないと思います。これ今日私今、本庄に来て、これ本庄で試乗してるんですけれども、高速で来たんですけど、音は結構、車自体の タイヤのロードノイズ自体も全然悪くないし走行性能も良い し, しっとりしてるし RP5、改めて少し長距離乗ってきたんですけどいい車だなって思ったんですけど、まあ、タイヤのそのしっとり感とか静粛性とかその硬さみたいなもの、まあ、そういったものはまあトランドとそんなに変わらないのかなっていう気がしますなので基本的にこれダンパーの違いが結構大きいのと で、後ろが、サスの形式っていうのが少し違ってます。デフキャリア乗ってますんで、リアのサスペンション形式が異なってると、まあ、いうことになりますんで、まあ、それによる影響っていうのも、まあ、もしかするとあるかもしれないですし、あとは車高が上がってますので、15ミリぐらい確か車高が上がってたと思うので、最低地上高は5ミリしか変わらないんですけども、あのダンパーの、えー 仮面のの部分の位置って変わらないんですよだけどもおそらくそのストローク幅が結構違っていてさらにこれストロークがガソリンよりもま車高が高くなってますんで、まあ、伸びてるっていうのももちろんあると思います、まあ、そういったことからも結構しなやかさっていう有効ストロークっていうのがまあよりガソリンよりもあの稼げてるっていうところも あると思うので、まあ、その辺が寄与して、乗り味としてもかなりしなやかになっているんではないかなっていうのを、少しね、感じるところではありますね。うん、だからこう今、初一発、こう乗って、一発目の印象としては、今までのなんか、ガソリン車、FF のガソリン車はどうだったのかなっていう、もう全然違う車っていうことで僕お伝えしたんですけれども、すごく良くなっています。 ただし、ただしなんですけれども、もちろんガソリン車もすごくいいなっていうのは感じましたけど、ただし、やっぱり EHEV みたいに、EHEV のプレミアムラインだとか、スパーダみたいに、えー、スポーツサルーンのような走りをする車かというと、それはちょっとね、違いますね、イメージとしては。うん、スポーツサルーンの走りにはなってない、まあ。そこまでの上質感っていうのは出てない。 まあ、今まで の, そのホンダ車のこう延長線でやっぱ車が新しくなってセッティングが変わってあの少し良くなったのかなっていうぐらいのレベルですねだからすごく走りの変貌変貌ぶりを感じる EHEVRP5 から RP8 に変わった走りの変貌ぶりをすごく僕は感じるんですけれどもそこまでの変貌ぶりではないです だからこれはおそらく僕思うんですけど、まあ、最終的な話はまた後ほどするんですけどおそらくこれは RP5 と特に車音性能とかも含めてかつ足回りも足回りの変更点も含めて RP5 とそんなに大きく変えていないんじゃないかなと思います EHV は結構いろんなところが変わってるっていうのを前回の動画でもお話ししたんですけどこちらのガソリンに関しては基本的に 細かいところも含めて RP5 とそんなに変わってないのかなっていう気がする、うん、そんな気が僕の中ではしますだから乗ってる感じとしてはもうなんか RP5 に乗ってるっていう感じがすごく僕の中ではしていて以前の RP さんのガソリンと比べたらじゃあどうなのっていうと、ガソリンよりもすごくしっとりしたなっていう感じが正直あるところではあります、僕の中では。ガソリン車ってもうちょっとこうソリッドな走りっていうか、もうちょっとこうスポーティーでソリッドな軽快な走りをするっていうイメージが僕の中ではあったんですけど、まあこれ四駆っていうこともあるし、80キロ重くなってるっていうところもあるので、まあそういったところももちろんあって、少しこうどっしりしてる感じっていうのはあるかもしれないんですけれども、 すごくなんか RP5 の走りになんか近づいたなっていうのをすごくね僕の中では感じますなので走りの感触としてはすごくガソリンもいいなって思います正直従来のホンダ車の少しこう進化版みたいなそういった走りをしてくれるで今ちょうどまた燃費が伸びまして 10.1 まで燃費性能としては上がっておりますすごくこれはねいいかもしれないですね で次に今度は車、遮音性、遮音性っていうところも、まあ、今、えっ、ー、と、連した通りなんですけれども、すごくいいと思います、RP5 から乗り換えるんだったら、全然不足はないと思いますし、で、これも、これも乗る前に一度確認はしたんですけれども、後ろのタイヤのホイールアーチの吸音材は、やはり FF と同様、FF 車と同様で、えー、と排除されていますし、 3列目のシートが入るフロアのところになります。バスタブの部分なんですけども、あそこの部分も、あのフェルト材やっぱり RP5 と同じものになっていて、やっぱ薄肉、薄肉というか、まあ、薄くなってます。やっぱペラペラになってる。でもその代わり、バスタブのフロアの側面のところなんですけど、あそこ吸音材が今回、あの、貼られた。 られるようになったわけけななんですすどそれれは施工されていますなので、部分的にやっぱり施工しているところはやっぱり施工していて少し落としんとして静かにしているっていうのはあるかなっていうのは あ, のあります。まあ、見る感じで言うとやっぱり少し以前のガソリン車よりも、えー、より静粛感っていうのを上げているところというのはあると。ただ EHEV と同じにはしていないという形にはなっています。なので、すごく乗り味としては まあしっとりしていて、まあ今ちょうど一般道の下道、これ本庄なのでね、結構もう、まあ市街地、まあ郊外っていうところですけど、もうそろそろこれ今本庄サーキットのちょっと近くのところなので、えー、今度またワインディングでもちょっとインプレッションしてみようと思うんですけれども、非常に車の、車がすごく快適で、音も全然静かですし、気にならない。 四駆だとやっぱこういった道です道をね走るケースがすごく多いと思うし寒冷地だとやっぱり北海道とかでやっぱ四駆買われる方もすごく多いと思いますので、うん、そういったセチュエーションで使うという意味においてはあのー、いいんじゃないかなと思いますただあの別動画でまた今度あげるんです別動画で、えー、トヨタの、えー、非常時給電システムっていうのがあって、うん、ハイブリッドでも RP5 の時は AC100V の 1500W 電源っていうのが付いていたんですけど、ガソリン車になると、まあそれが付いてないというのがあります。なので、まあガソリン車だったらやっぱりポータブル電源をつけてあげるっていうのはやっぱ必要かなっていう気はする。やっぱ非常時になった時とか、やっぱ寒い時とかですと、あの、どうしてもヒーター関係ってやっぱ付いてないときついところがやっぱりあったりするんで、で、これガソリンになっちゃうと、あの、ここヒーター、シートヒーターとかもないし、 もももちろんんステアリングヒーーターもないんですけれどもエアコンしかついてないんですよね。で、ガソリンがなくなっちゃうと、もうエアコン使えなくなっちゃうし、当然、暖気していないとエアコン使えないし、冷えてきちゃいますんで、そうすると、やっぱりね、ハイブリッドの方がいいってことになるんですよね、特に寒冷地とかになってくると。寒冷地とかだって、ハイブリッドだったら、特にパワーモード入れてても、 ガソリンがずっとね、エンジンが断岐しまくってる状態ではないんで、ある程度リチウムイオンのその電力も使って、えー ギター関係といいうののを稼働させているわけなので、まあ、あんまりそのガソリンの残量っていうのをそんなに気にしなくても済むんですけどもガソリンに関してはもうずっとアイドリンクしとかなきゃいけないっていうのがやっぱりありますんで、まあ、そういったところを考えるとねこれ寒冷地にはいいかもしれないけどもちょっとこう寒冷地に合う装備がついてないっていうところはちょっと気になるところかなと、まあ、そこはもうフォーダブル電源で補うっていうことがいいのかなっていう気はちょっと僕の中ではしていた であとはまあ燃費、最後、燃費ということで、まあ、燃費、今、ここまで来たんですけども、だいいた 10.1 です結構、まあ、あの下道、わと渋滞も少しこうあるような感じの道だったんですけれども、まあ、それでもアイドルストップを兼ねて走らせると、10.1 ということで、そんなに燃費性能としても悪くないのかなっていう、結構好印象な印象を受けました。 はい。ってことで、今回はこちらの新型ステッパー号のエアのガソリンの 4WD。こちらの方の一般道での走りのインプレッションということで、まず初一発の印象について、ガソリンの印象について、今回お伝えをいたしました。当チャンネルでは車運び、カー用品のレビューを行っております。また、最近では車のガジェット系のインプレッションも行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。それでは、失礼をいたします。